日常くきる食卓にようこそ、サビ本人、僕はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。でも 甘そうなメープルシロッ プ, いやいやいやロップインディング、ね、ンが入ってますこの香りいい、ね、まさにホットケーキだでは い, い,、ね、いただきますチャンネル登録よろしくお願いし、ね、ま, ます外側の生地はもっとしていて弾力があり 中のシロップも甘くて美味しかったです生地の食感が違うとまた違った美味しさを楽しめましたね<タッ>それに中に入れるのも家庭だと難しいのでこういう風にしずに食べられるのも本当に良かったですもっといろんな味、生地の味を楽しんでみたいなと思いましたこれ美味しかったのでこちらもテーストさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです